敵地さえ分かっていれば道もいずれ見つかるものです影のようにピタリとそばにはべることはありませんが必要な時には必ずそこにいます安心してください